ちょっといいまずはありがとう頼みを聞き入れてくれてこれで世論が変わってくれればいいけど変わるのよね私もそう信じているわ指導はさまざまな罪を告白した逮捕まではそれでいける問題はその先 人化事件は異世界との関連が証明できないと実行犯の明智は行方不明証言できるのはあなたたちだけなの率直に言うわ警察に出頭してほしい指導を有罪にするには あなたの証言が絶対に必要でもそれはあなたを表舞台に立たせることになるあなたは一躍この国を救ったヒーローを扱いそんなことを警察や検察が許すはずがないわあなたたち怪盗団にメンツを潰されることになるから そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる出頭すればあなたは確実に逮捕されるそしてあなたには前歴がある警察や検察はそこをついてくるでしょう逮捕された事実を 著しい飛行としてあなたの保護観察を取り消し少年院に送置する可能性が極めて高いあなたを隔離するために連中は怪盗団が英雄視されることなく必要な証言が取れれば満足なの代わりに仲間の安全は保証されるはず 必ず私が保証してみせるわ指導周辺の事件を解明するため私は動く全て明るみに出すつもりよ二度と世間が歪まないようにねそれをあなたも望んでいるでしょ とあなたの最後の取引みたいなものもう一度お願いするはあなたの意思で警察に出頭してほしいありがとうきっとそういう気がしてたあとは私たちに任せてじゃあ行きましょう そうなカップルばかり。え<タッ>、うん<タッ>？で、この後ってどうするの？二人っきりになれたのはいいとして、別にいつもの感じと変わらないよね。 顔で言う<音声>そうだこれプレゼント<音声>気に入ってくれるといいけど大事にしてね いきなり話題変わるけど指導の件お姉ちゃんが進めてくれてるけどなかなか難しいみたい詳しいことはわからないけど指導を有罪にするための証言を取るのがって話してたお姉ちゃんがいてくれるし悪いようにはならないと思うけど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 と言ってせっかくのクリスマスなのにね。 うん。 妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか今日お前なんかこう浮いた話とかないわけこっち来てそろそろ1年だろ俺なんか若い時はそりゃ って言えよあと頼むわごゆっくりなんか気を使ってもらっちゃったね付き合ってくれてありがとう。 なるって今も変わらないよきっとできるわあなたのためならねそうじゃないの知ってやっぱり隣いい今日一番話したかったこと。 月向こうう帰っちゃうんだよね私たちどうなっちゃうのコいろいろ言いたいことあったけど顔出所するまで待てたんだし別に住むとこが違うくらい。 待ってたんだよ リススマスって体力いりますね人波を縫って歩くまるで私桂馬にでもなった気分でした日頃の運動不足が少しでも解消されるといいですけど。 何か言いたいことでもそんなの、私も一緒に決まってるじゃないですかいけない、大事なこと差し上げますつまらないものですが かつての死に対する言葉とは思えんななんてね冗談言うからですよ今日は聞きたいことでも本当に良かったです信じてはいましたけど正義の回答が捕まえられたのは何かの間違いに決まってるって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 でしたよね帰りますいえ大丈夫様子がいつもと違うことくらい見抜いていました話してほしかったです今日はありがとうございましたおやすみなさい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 心配したんですからね。 あ、違うんですお説教したかったわけじゃ今日来させてもらったのははいつまらないものですがそれ作ってみて自分の才能のなさを痛感してます ただだけだから味は大丈夫です多分あなたと出会うまでその自分に彼氏ができるだなんて将棋以外ももっと精進しないとぜひ来年リベンジさせてください手作りチョコ その、相変わらず八百長姫って言われてますすっかり悪役ですねけど正直変にアイドル扱いされ将棋は盤と駒があればどこでもできますだから私の一流の騎士はどこへ行っても目指せるわけで。 何言いたいか分かりますあのそれは困ります隣行きますね 帰るんですよねそれを考えただけで私もうすみません久しぶりなのにこんな重い話出所まで待つことできたんです家が離れてしまうくらいのことは 自分の本音押し殺せそうにないです本気にさせたってことです待ったなんて許しませんよ どこ行ってもカップルだらけてかしくじった予約しないとご飯も食べられないなんてさせっかく二人で過ごすイブなのにもうてかさイブって どこまですれば成立なわけ一緒にお出かけしてご飯食べて大人ならお酒とか飲んでぶっちゃけわかんないんだよねなんかおっさんくさい なかったでしょ大事にしてよねあのさ急になんだけど指導の事件のこと毎日ニュースになってるじゃない私なんか心配で。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 くなっっちゃって帰る、ね、ううん大丈夫私に何か隠してるよね話してほしかったなおやすみ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 そうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。 だよね<笑>今さらかわいいこと言わないでよそうだこれ重いでしょ私の愛情でボケにマジレスやめて てかさ出頭するなら私にくらい相談してようん大丈夫今日離れたくないなじゃあそうする隣行っていい もさ来月向こう帰るんだよねもしかして私たち遠距離本気ああやめやめ楽しい時間にしに来たのに出所するまで待ってたんだしさ別に距離遠くなるくらい平気だし。 にしても待たせすぎでしょ。重いとか言ったらマジ怒るから。 いよいよ明日出発だな。 私たち全体が幻想的になるんだねうん、メリークリスマスクリスマスってお父様が忙しくて一人で過ごすかお父様の付き合いで退屈なパーティーのどっちかだったから 嬉しい来年はもみの木でも育ててみようかなそうだ忘れないうちにいつもお世話になってますよかった喜んでくれてクリスマスって楽しいね 変わるんだけど指導のニュース見てる見てないわけないか毎日だもんね怖くなっちゃうの警察が指導のことを調べれば怪盗団のことに行き着くはずそしたらこうして普通に会えなくなるのかなそうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない 適当に罪をデっち上げて、強引に逮捕に動く可能性だって残ってるってどうしたの<笑>ああ、ごめんね。せっかく時間作ってくれたのに 大丈夫、タクシー拾うから何か隠してたでしょ頼ってくれてもよかったのにおやすみなさい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 そって言えよあと頼むわごゆっくり。 でもよかった思ってたより早く出てきてくれたからそれねもしかしたら郵送でとかもちょっと考えたりして元気といえば元気だけどあ私ね奥村フーズに内定もらったのまあ大学に通いながらだけど コーヒーヒチェーン店のプロジェクトに参加させてもらうことになると思う4月から半分社会人かちゃんとお仕事できるかなそう言ってくれると頑張れる気がするあの隣行っていいよね 落ち着く来月ご実家に帰るんだよね私もお仕事で忙しくなるしそうしたら私たちって仕事で一人前になったらそれまで待ってて会ったら話そうと思ってたこと顔見たら。 なんか忘れちゃった出所するまで待てたんだしそれに比べたら家が遠くなるくらいごめんね今だけ。 最近の子ってさ進んでるよね制服のまんまで路中とか全然平気だし目に入るとこでそんなのされたら気になるよね<笑>何そのリップサービスオプション料金取るつもり まあでも師走進行を乗り越えたんだし今日くらいは羽伸ばしてもいいよねうんそうだプレゼントいつもお世話になってます いたしましてであの死んだって思ってた君とこうして過ごせてるのは嬉しいんだよけどそれが普通じゃないことくらい私にだってわかる心配するのっておせっかい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 帰ろうかないいよ面倒でしょ何かあったことくらい顔を見ればわかるんだよおやすみ。 は先生教師と生徒の本当にあるんだなあと頼むわごゆっくりどうも。 ありがとうなんかここ来るの久々メイドの格好の方が良かったええー、ご主人様寂しいあ、そうだ忘れないうちに それ作るのにわざわざオーブンレンジ買ったんだからねおその素直なのはいいよご褒美にあんしてあげようかあのさおかえりなさいご主人様 私だってさくらさんから出頭したって聞いた時私泣いたんだからね本当問題児すぎるよ君本当は私とのこと後悔してるんじゃない 隣行っていい来月君地元に帰るじゃないもう同じ学校じゃなくなるね立場的に 私の方が大人なんだし大丈夫ちゃんと考えておくから出所するまで待ってたんだしもう大概のことじゃ驚かないから。 クリスマスマケーキやチキンがマストなくせに買おうとすると行列やら売り切れやら今日が焼きそばじゃないってのは私でもわかるぞそれにしてもだな世間はもっと怪盗団に感謝してほしいな袖の下とかあってもよさげだろ って何組くらいのカップルが愛引きしてるんだろうな。なんか流されてる気がしないでもない。<音声>なんでは？ベタすぎてとさに分かんなかったの<音声>。そうだ、忘れる前に。 やるいくつになっても嬉しいだろううん喜んでくれて私も嬉しいえっとプレゼントのことも大事だけど指導のことネットで祭りになってる。 関連が乱立ししてる怪盗団のことも話題になってるんだ街中はカメラだらけだしいつも誰かに見られてる気がする心配なんだだって連れてかれちゃったらそうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない 適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってるってうんごめん 距離じゃない何か隠してるだろう一緒にいればそれくらいわかるおやすみなさい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 《俺には義理もなかったってのに》まあそのなんか場の勢いでとか。 かわいいやつね。 参加して同じく<笑>そうだ来月ねかなちゃんと会うんだルーブランに遊びに来てくれるっておもてなしの仕方ちゃんと調べておかないとな。 もうきっと喜ぶ。ねえねえ。近く！ に紹介したかったけど来月帰っちゃうんだよねお前もさ宗次郎のとこの子になれば地元と私とどっちが大事なの<笑>そんなことは言わないから思い出いっぱいできたもんな。 人の多さなのありがとうそれにしてもな世の中あんなに女がいる中でよく私のところになんてきたよね素直に喜んであげる だ、これあげる自分でも柄にもないことしてるの知ってる、うん、あのさ獄中自殺とされたあなたが私の目の前にいる。 それはもちろん嬉しいことではあるのよけどそれこの国で許されることじゃないことも私は知ってるのこのままで本当にいいのそうなれば彼らは適当に罪を出ちゃうん 大丈夫まるで手の施しようのない感情見せつけられている気分ごめんせっかく誘ってくれたのにおやすみ。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 <笑>でそうならそうって言えよあと頼むわごゆっくり元気そうじゃないじゃあシャバの空気とやらには もう馴染んだ頃だよね少年院に行ってたなんて事後報告で許されるレベルじゃないよちなみに今日来た理由は分かってそういうことはいこれ海外から取り寄せたの体に害のある成分は入ってないから どういたしまして会えなくなった途端あなたとのことばっかり久しぶりだなこういうの奇遇だね私も例の新薬の前に話した女の子ね 順調に回復しているらしいの優秀なモルモットのおかげだね何の話そう隣いい会ったばかりの頃とは別人みたい。 男の顔してる来月から離れ離れになるね実家までは往診に行けないけど嬉しいけど患者さんいるから年下になんて全然興味なかったのに。 拒否は受付。 幸せオーラ丸出しのカップルだらけえー、私知ってるんですからね他の女の子見てたでしょ ますね全力で私に隠し事したって無駄なんですからねいけない忘れるとこだったこれあげます気に入ってくれるといいんですが。 ね、怪盗団のおかげでこの街というよりこの世界が良い方向に進んでいますでもそれとは真逆であなたの運命は困難な道をたどっていて大丈夫なんですよねそうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない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 私に隠し事したって無駄なのに今日誘ってくれて嬉しかったですおやすみなさい ずれが多いなって思ったら。お前なんかこう、浮いた話とかないわけ。こっち来て、そろそろ一年だろう。俺なんか若い時はそりゃ。ごめんください。<笑>なんだよ、そうならそうって言えよ。 あと頼むわごゆっくり 喜んでもらえて嬉しいですそれ買う時ねすごい行列だったんですよ知らない女の子に足踏まれたりするしでもなんか嬉しかったです占いの仕事続けてますよもう会長とは関係ないとこですけどね 変えられるですもんね最近お礼を言われることが増えましたそれも悪い占い結果だった方々からけど人の恋愛相談にばかり時間を取られてもとか思うんです占い師だって幸せになってもいいですよね 飛び込みじゃどこにも入れないねゆっくりお茶も飲めないんだからさ出かけない方が正解だったかな<笑>今時きそんなのホストでも言わないよ歩きすぎて足痛え明日むくむなサンキュー 嬉しうで し, ょ嬉しいって言えよ喜んでもらえてむしろ私が嬉しい<音声>まあその話も大事だけど指導さ人が変わったみたいにいろいろ喋ってるらしいじゃない逮捕はほぼ確実って噂 それでこれも噂なんだけど警察が名誉回復のために動くらしい標的になるのは怪盗団正義は警察にあるっていうことを世間に知らしめるだろうって私なんか心配でそうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない適当に罪をでっち上げて。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 隠してるかくらいこの影をやってるとわかるんだよ<笑>誘ってくれてありがとう。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 何の相談もなく少年行きで。 出てきててきも会いに来ないってマイペースすぎるでしょさすがに今日会いに来た理由はばっごめんとはいこれそれ限定の高いやつわざわざ並んだんだからね 全部はダメだよ。私も食べたいしというより面会ってさ婚約者レベルじゃないとダメなんだよねだから出てきてくれなかったらそれ自分へのご褒美になるとこだったよそんなの私もに決まってんじゃん 私、会社から政治部に戻れって言われたんだあの記事のおかげで発行部数に貢献したからって<音声>この恩はいつか返させてもらうからねう<音声>ん きたせいかのなんか前より貫禄ある気がする来月さご実家に帰るんでしょ私どうすればいいえダメ だ, めだなんか追い詰めてるよねごめん待たされるのには今回ので慣れたしそれにまだ 高校生だもんねけどさ振り回っされっぱなしなのもシャクだし私のこと忘れらんないようにしてあげる。 毎年のことだがやれやれ商売やがったりだこんなしみったれた喫茶店誰も来ないだろう今日はクリスマスだぞもう店閉めちまうか出かける金もねえがなじゃあパーティーやろパーティー何宗次郎わた私、七面鳥がいいなねねえよシドアの手下ども 人の店をことごとく破壊して生きやがっていつか請求書をたたきつけてやるからなそういやお前ここにいるってことは独り身か分かってるなお前もかよなあ宗次郎七面鳥 ない袖は触れないんだよ、えー、こんなガキに懐の心配されるなんてほらタバこれで歌子でも買ってこいパーティーするぞよし七面鳥を買って食えるね足りねえと思うが まあいいか<笑>見違えるようだぜ双葉はもう大丈夫だなおいお前は最近どうなんだそういうことじゃねえよ怪盗だ騒ぎになってるじゃねえかどうすんだ新島の嬢ちゃんは何か言ってねえのかそうなれば彼らは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 感謝してるそれの恩返しってわけじゃねえが3月までお前は俺が守ってやる<笑>なんかムズがゆいなま言えないことは言わなくていいが俺が味方だってことは覚えとけよ俺からはそれだけだただいまおう 面は変えたあれっぽっちで変えるか宗次郎のケチそれは悪かったなじゃ出前でも取るかマジか宗次郎愛してるピザにしようサンタのコスプレしたかわいそうなバイトみたいかわいそうなって<笑>まあ一人見同士仲良くやろうぜ あがまま言うな。たく、口の減らねえガぎどもだ。宗次郎もな。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 入ってけよ今日は俺のおごりだあと頼むわごゆっくり惨めな会はごめんだぜ行くとこお金なくてよすわんねイーブ なんで俺んとこにチョコ来ねえんだよ来る前祐介にも連絡してみたんだけどさあいつチョコもらったんだとあいつ変態だぞ<笑>俺だって大体よ なんで見しまきてねえのよあの野郎裏切ったんじゃねえだろんないやビンゴだったら気まずいしお前もなんか言えよ あ、そうだ、えー、コンビニで買い物したら女の点がくれたんだそれやるよ友<笑>チョコってやつ<笑>つかさ女子たち白状じゃね<笑>同じ怪盗団だったのによ切りでもいいからくれって話だろこれ 俺友情に生きるヒーローって案外モテねえのな<笑>高校卒業するまでにできっかな